Don't worry, all the pain too far away. The sun will come to wake me up. I made this song for when you can t sleep. Now close your eyes and I'll... 沈みできればずっと Stay with me 生きた心地くれる君はメ c i n ン酒より君に酔いしれてるよ少しの間会えないみたいだそれでも君からのコリンネファイサー見えない終わりを考えてビリンサあったらとりあえず今日はモニよう Smile like、sun. It's the bright. デートの予定もキャンセル本当だったら今頃ランデブハンドル握り綺麗な海岸線もちろん隣には君はいません会いたいと会いたいのぶつかり合いがつらい 手の泣き方も夜の愛し方も久々に会ったらぎこちないだろうな What the fuck まだ会えそうにないみたい♪ While watching your sleeping face, you go in the dream first, and I will go later.